明けましておめでとう今日はあいにくの雨だけどみんな冬休みは満喫したあれ真ジ、風邪まさかあのバカが風邪なんてひかないでしょ珍しいねどうしたんだろうまさかだよねえっ優はいそこ静かにねえー、っと 今日は3学期初日ということもあっていくつか報告がありますまず2学期最後の行事12月に行った文化祭の投票結果が出ましたアンケートも感想もたくさんいただいてるから興味のある人は学校のホームページを見ておいてねで、なんと全クラスの出し物の中でうちのクラスが最優秀賞をいただきました今日はこんな天気だからなくなっちゃったけど 明日の朝の全校集会で表彰されるわよ。みんな、ご苦労様報告はまだあるわよ。柳さん。ええははい。実は、先生の大学時代の同級生がね、小さな劇団をやっているの。はあ。まだまだ小さな劇団で、ずっとミュージカルをメインでやっていたんだけど、最近、 ストレートプレイつまり普通の演劇の舞台にも力を入れててねそれでうちの文化祭も見に来てくれてたのえでその子からうちの劇団で願いの代償をやらせてもらえないかってオファーがあったわえー、え、はい、ええー、っと<笑>つまり あなオーケーすれば一般公演されるってことよ す, すごいすごいよ優香ちゃんまさかの展開マジか、えー、もちろんそのままじゃまだまだ荒削りだし尺も足りないから直接話して作品を詰めていきたいらしいわ。 事務所の連絡先を聞いてるから後で放課後にでも職員室に来てちょうだい打ち合わせには先生も同行するから安心してくれていいわよあーもちろん嫌なら断ることも可能だから安心しってちょ柳さん大丈夫 篠さんその子の口から抜けかかってるそれ後で戻しておいてもらえるかしらああ<笑>かりました<笑>で最後の報告ですその急なお話なんだけど冬休みの間に斎藤君が転校しましたなっええちょっ うことですかそんなこと聞いてないあいつそんなこと言ってない何にも言ってない何にも聞いてないよよっちゃんえちょししのさん落ち着いてちょまさゆきあんた何か聞いてないのあいや俺も何も聞いてないあ私も何もそそんな嘘… まさか何も言わずに行っちゃうなんて。どういうこと何か知ってるのえっと、多分、多分ね。心事くん大阪に行ったんだよ。ご両親のところへ帰ったの。その、えっと、なんであたしが知ってるかは後で話す、ね。そんな、なんで。 なんでなんであいつあのバカ何も言わないで、はあ、突然のことで驚いたと思うけどそうねみんなも知っての通り斎藤君はううん信二は私の母方のいとこでね両親が2人ともお医者様なのよ 馬な顔してんのにあの子が6歳の時に海外のまあちょっと不安定な場所への赴任が決まってね日本に帰ってくるまでの間うちで預かることになったの見送った時のことは今でもよく覚えてるわ新宿それでねまあ去年の10月初めに ご両親が帰国したのよ任期が終わってねそれですぐに大阪に来るかって話になったんだけど文化祭が終わるまではこっちにいるって言ってごめんなさいね口止めされてたのよ泣き顔なんか絶対見られたくない締めっぽいのはキャラじゃないって言ってねあのバカ だからあの日俺とカナをふざけるなよっちゃんふざけるなふざけるなふざけるな泣き顔を見られたくなかったキャラじゃないふざけてんじゃないわよあいつの泣き顔なんてもう散々見てきてるわよ公園でこけた時も川にボールが流されちゃった時もうんち踏んだ時もうちの猫が死んだ時も お祭りで二人して迷子になった時もそんなそんなつまんないことでお別れもちゃんと言わせないなんてそんなのそんなのないよ吉野ちゃんだいたい何で優香だけが知っていた風なのよどういうことなのなんでねえ答えてあ まあ、それはまた後で話したいかな。ゆうか バカ。新次くん、ごめんなさい。あ, あの、あの。